本日はこちらの20周年記念の特別使用車フィット・メゾンをご紹介をいたしますで。20周年記念車ということで今回、ホームの派生モデルとしてこちらのメゾンそれからもう1つカーサというモデルが出たんですけれどもこのメゾンの車今回ご紹介をいたします。標準モデルに対して何が変わったのか ホームです。それに対して何が変わったのかということをお伝えいたします。まず標準モデルに対して何が変わったかということで外装なんですが、こちらの16インチのブラッククリアのホイールが標準で付くようになったということがまず一つ変更点になります。でもう一つはこちらの方。ブラッククリアのサイドミラーが標準で設定されるように なりましたでこのボディカラー自体は通常の標準のフォームでも設定されているカラーリングなんですけれどもこれは優勝カラーになっています3万3000になります、はい、それでは中内装見ていきたいと思うんですけれども内装に関してはこのようにまず大きく目を引くところがこの 専用のシートになります。こちらはメゾンの専用デザインのシート。これが標準で付くようになったということです。それからもう一つはこちらの方のフロアマット自体も標準で付くようになったで。メゾンの刺繍が入ったモデルになっています。こちらもそうになります。それからもう一つは こちらのシートヒーターが標準でつくようになりました。もう一つはセンターコンソールが標準でついています。通常のホームですとこれはオプション設定のものになっているんですけれどもこのメゾンに関しては標準でついています。それから最後に一番大きなポイント、なかなか変えられない とこころにになりますけれどもこのようにシートベルトがブラウンになっているということで非常におしゃれな演出が施されているとこちらもです、ね、運転席、助手席ともにブラウンのシートベルトが装着されています後ろはシートに張り出している形になりますのでブラウンのシートベルトが 非常に目立ちますしデザイン性としては標準のフォームよりもワンランク上がっているのではないかなと感じますあともう一つ忘れがちなところが、まあ、後ろこの車5人乗りですのでこっちの上に備え付けられているシートベルトもしっかりとブラウンになっていると。 まあ、いうところですねこれがこのメゾンの20周年記念特別使用車の装備の特徴になっています。ホームと比較した時に15万円ぐらいの価格差があるということでまあ一番大きなところというのはやはり見た目の豪華さというものがホームに対して大きく 上がっていいるのではないかなかと私は個人的には思うんですけれども、ホームの標準ですと、ホイール自体がアルミではなくて、通常の鉄鎮仕様のホイールになっているということなので、そこが一番大きいところかなと、ホイール自体が変わっているということが、かなり大きなポイントになっているかなと。 いい う, うに私自身は思いますもう一つは、やはり通常のホームでは付けられない、このシート自体が専用のものが付けられたと、まあ、いうことが、一番この20周年記念の特別使用車を選ぶ上で、価値のあるポイントになってくるのではないかなと、私自身は今回、この車を見させていただいて感じたところになります。 このメゾンとカーサー以外に待望のモデューロ X が9月の末ごろ入ってくるということでホンダカーズのね郷店長さんが今日お話しする機会が少しあったので問い合わせをしていただきましてまそちらの方は走りのインプレッションということで走りがね非常に気になるところになりますのでその辺についてを後日インプレッションさせていただく予定でございます。